ここ機引く。おはい。穴に合わせてこれを入れていくと。はい、皆さんどうもこんにちは。バーナムでございます。今日はですね。車体をいじっていくんですけれども、このウィリスっていう限定車はですね。もともとここにロックレールっていうね。美しくシンプルなバーがね。設置されてるんですけど、うん、オフロードとかでね。 ここに何かあたっても車両をガードしてくれるよっていうためのものですね、ロックレールっていうんですが、非常にかっこよくて、ですねこれが人気で、これが欲しいっていう方も多くいらっしゃるんですが、実用性からすると、ですねまず岩場を走ることがないですね、でこれ、乗り降りがですね結構高いので、私は大丈夫ですが、女性が、ね、飛び乗らないと乗れないということで、ジェントルたるものを、かっこだけに縛られず、 乗りやすすいようにですね、ここにステップをつけてみようということで今日はこれをつけてみようと思います非常に簡単お手軽カスタムなんですがカスタムというほどのものではありませんノーマルの純正このサイドステップをですね取り付けるっていうだけですからね早速いってみましょうはいじゃあ早速取り付けていきますが今日必要なのはすごいシンプルでまずは純正 の, この、ね、サイドステップですね そして前の動画でお伝えしているワークプロのツールボックスですね。えー、ね 13mm のレンチを使うんですが 13mm のレンチっていっぱいあってここにも13あるしここにも13あるしここにも13ありますね。今日そのネジの位置がです、ね、ちょっと奥まっているところにあるので一番長い 13mm のレンチを使ってみようと思います。この四角い穴に対応するのがこれですね。 これ入るんでこれカチッとはめていきますはいでは取っていこうと思います。えっ、ー、とままずはこのロックレールを外していくんですがここを1番目ここを2番目にすると3番目を外した段階で少しずつウッううとなってくる感じですね多分ねこっち1番こっち2番で外しちゃうと3番でちょっとネジに負担がかかってしまうかもしれないのでまずは こっち側から外していこうと思います。まずはね、後ろ側のボルトのところを見ていきましょうね。今触っているの分かりますか？ここのネジを外していくんですが、13ミリのレンチをここに入れる時、今これ何にもこれから外すんですが、少しね黒い塗料が塗ってありますから、ちょっとね。入りづらいかもしれないですね。ちょっと入れてみますね。はい、ちょっとね。分かりますか？ 黒い塗料がね少し厚めに塗ってあるので多分ねあんまり入らないあ入った入りましたねじゃあこれでちょっとネジを外していきますねはいこんな感じで今ネジが緩んできていると思います はいこんな感じで1個目のネジが取れましたね、はい、でこれは次使うんでここに置いておきます前側のネジはここですねここにありますちょうどジープの P の辺りですねこの辺にありますのでネジを取っていきます あ、こっちはすんなり入ったね意外とね、はい、こんな感じで3こぎぐらいするとねすぐネジが取れるようになってますはいあとはもう手で取れますねはい前が取れましたでこんな感じで今度は真ん中ですね これでかなり緩んだので緩んだっていうかもう取れてるのかなうんまだでしたこのネジ3つだと思ってたんですけどここにもありますねこれを取らないと全然びくともしなかったんでこれも取っていこうと思いますってことは使う工具がもう一個増えますねこれ何ミリでしょうねこれ、えー、あ十1 0でした こ, れこの間のねディーラーの方が言っていた1 0ミリあれば結構いけるよっていうやつじゃあ1 0ミリに変更していきますこれが1 3ミリねこっちが1 0ミリうんこれ入んないじゃんあこっちかはい1 0ミリに変更していきますで使い終わったツールはちゃんと戻すねよくなくすと思うからねこれ。 真ん中は取っっちゃってい い, と思いますこれねまだ落ちてこないことが分かったのではい真ん中取りますで続いてここですねこここれをちょっと取っていきたいと思いますがこれこのネジを今から取っていきます はい、取れました1個目が取れましたはい1個目取れましたねワッシャーみたいなものとボルトみたいなものがくっついてるタイプのネジですねで次こっち側反対側も取れましたねはいじゃあ次はね一番手前の方行ってみます この二つを取っていきますね。はい、この二つです。はい。で最後ですね、やっと、やっと真ん中のネジ二つを外す時がやってまいりました。でこれで落ちてくるんだよね、多分ね。 ちょっと怖いんで全部抜かないで一回どう動くのかっていうのを見たいと思いますで今ねこいつがこうなってこうなってるんじゃないこう引くおはいはいはいはい来ましたねもう引く感じだよね多分ねこの穴引くとポンって取れるんでしょう外しますともうフリー状態に近いですね今これここのボルトだけで止まってますんで これを引いてみるとなんか同時に行かないとあいったいったはいお重いロックレールめっちゃ重いですねえ、っこれ重いなさすがガードのためのロックレールはいこれで横が取れましたね 次はですね今度はやっとノーマルのこれをねはめていきますがさっきと同じ感じで、えー、ここの穴に合わせてこれを入れていくとこんな感じですねはい向き合ってるよね多分ねこっちが短い方こっちが長い方なんですが乗車ポジション的にもこれが短くないとね ここにステップできませんのでこれで合っていると思います。さあ、では先ほどと逆に今度はネジを締めていきます。すごいお手軽です。使うネジは13ミリと10ミリ。これね、10ミリってやつですね。まずは10ミリのネジから固定していきたいと思います。 なるほどねこれネジを全部外してもこいつは落ちないようになってるんですね安心したネジ三つ外したらボーンって落ちるのかと思いましたで前側ですねはい前側も閉めていきますこれももう入れちゃって緩めしちゃいましょうかね あなん か, かなり奥まったねロックレールと比べてんだかプラスチック部分が多いというかよいしょほらかなり、ね、奥まったねロックレールかっこいいしねオプションでつけたいっていう人もいるんだろうからこれ 交換しちゃうのはちょっともったいないけど乗りやすさ第一で考えるといいかもねじゃあ、えー、こちらの等ミリの方をですね締めていきますで等ミリのネジが締め終わりましたら今度は大きい方のボルトを締めていきますのでで次 13mm これを使っていきますよいしょ 一ここっっちち届かないぞ。一分こっち深くてこれじゃ届かないですなのでよいしょ延長するやつ使いますこれかなこれだねこれをここに刺してこれをここに刺すと延長できるはいじゃあこれ刺していくね、えー、こんな感じ これで余裕です、ね、余裕裕ででですすねね刺さってまははい、はいこれで、ね、助手席側のサイドステップ取り付けられましたが運転席側同じ作業なので省略しますじゃちょっとステップしてみますこうだねあ めっっちゃ乗りやすくなったね、まあ、せっかくついてたねこの純正のロックレールを外して使いやすさを優先したサイドステップ取り付けてみましたがこの車はゴテゴテのかっこよさというよりは旅するオフィスで使いやすいように作っていきたいと思いますのでこれからも地味なカスタムをしていきたいと思います。それではまた